長寿前の植え替え。喋ってください。<笑>勝手に取喋ってくださいって言われて<笑>。長寿前の植え替えをするそうです。ちょっと、ほんのちょっと深いにしようかな。深い。深上に。 あちょっとだけ楕円から丸にえまあこれは練習が持ってきたんですけどはい、うんうん 馬が多いと大変ですね。なんとかつなごうと。<笑>バ<レた><笑><笑>販売、販売用。そうかな。いい駅なんだけどな。最近、遠州はこういう足のやつを。ここを正面にしよう。最近言うんですよ。 普通足だと、ここじゃないですか、ねうん、うん、流行りみたいな。感覚なんでしょうね。う面から見て、安定して見えるかもしれない。バランスが取れて、最近なんだ。最近っていうか、まあ最近、佐藤さんは最近って言うんですけど。スタンダードは足。そうですね。 のうとでででですです植植え替えええ替替ははこの時期ももないいちょ っ, と遅いもうちょっと早かかかね植え替えはね9月からが出るからが、はい、るる、はい、だけど今。<笑> ほとんどんじゃないけどね、夏はびかいても、ね、おー<笑><笑>のですよ解説が入りますか解説ドドビールとは、ね、ホエドビーールルととはようかじゃ 小江戸ビールは埼玉県川越を拠点とした小江戸ブルワリーが提供する非常に魅力的なビールですドイツの醸造技術を取り入れ日本で磨きをかけ日本オリジナルの美味しいビールを作り上げましたさつまいものビールとかもあるんだって飲んでみたいよね地元盛り上げてこうという川越って小江戸って言われていますあ、そうなのだから小江戸ビール小 江, 戸 小, 江戸小江戸、川越川越小江戸で、小江戸川越が電線、うん、とかないですああ、そういう感じなんだう、えー、今 キミコさんの商品をひるマさんがね札つけて行ってますまあ来てくださってね僕たちにちょっとおごってくれたりすると嬉しいなっていうねいっぱいどうって感じです結構削らないとダメだな。す相談に行きましたキミコさんの商品 いいですね、これ千円ですよ、千円、山盛りじ。千円。さっき見てたのはね、これ、はいで、いいなと思ってたんだけど。八が、有機晶石。あ、そうなんですか。で、千二百円です。安いや、それ。はい、もう勝ちです。牢屋柿もいいんじゃないですか。牢屋柿。あ、これね。これいいですよね。 っちかうん、こっっちちかかここれ一生懸命金金かかけけました金かけましたささんの木をイルマさんが金をかけたその分<笑>そのをがそ分ってか円ですこれも安い。これ株ですけどね 心拍こっちでもいいしこっちでもいいし、うん、いいっすよねなんとなんと7000円七千円、はい、他にもこの500円コーナー300円コーナーそうですねけやきが300円と800円、うん、300円コーナー500円コーナーいっぱいあるんでこんなのもいっぱいありますはいこんなのもいっぱいありますはい、はい、ぜひお求めくださ い, い、はい、お待ちしてます どうしましたハッチはいませんでしたいなかった<笑>どうですかです か, かわいいかわいい<笑>かわいいこれかわいい調<笑>子見てうう こ, れこれあります監修ああなさげですねなさそう、えー、ないのもあるんだ だいぶ。落とせば入る。あ, あ、落としてる。人落としてる。ちょっと、へこんでみない。え。し、船。うん。うんうん 上のそってねそのぐら い, い, い、ね、のらい高さでね。<笑>うん いいですかはいよかったねヒルマさん、これを得たんだよ、ヒルさん、はい、でこういうのをね、はい、高上にするんです、真ん中を、えーえー、これ、低くするとね、ヒーサに見えちゃうんです今、カンちゃん聞いたから、そうやって、でグ く, くって回してね、やるんです高さはそんなも、うんだなちょっと山があるでしょ高いでしょう、うん、それでほれいいでしょうはいっさっ お経が頭に巻いてくるんですよね。みんなしてるんです、ね。みんなお手伝いの方にはプレゼントすってことで。あ、そうな。なわかんないけど、私のそこが毎回自腹切るんですけど<笑>。全然と企画でも結構お金かかっちゃう。サッポッシュ。サッポッシュに手ぬいつけて。え、そんなもらえるんですか。ぐらい。いいんですか。サッポッシュいらない人もいるんじゃないですか。いいんですか。 はい 音がしっかりしてるからねいいよすべての情報だとかねラインナーとかって実たねこういうんじゃないはちこぼれはい、ちこぼれ木が大きくないんですよ い,、はい、いい感じ、これは振り物振 り, 振り物です、うん、でそこまで古くない古いっすよ、ね、バリバリ 40代とと働き盛り1番45とか昼昼昼間間間さささんさんさんもうちょっとかさ衰弱。<笑> 最近よよ、く飾飾っっっっってててあああるるやついいいいす、ね、いいそれどれあーいでででですすすねね、かかいいりの時にれでも300円とは言たたけど大丈夫かな作石っぽいっすよ、ね、触った感じです、ね、全部むずいね。 まいいだあるんで。すすすすねうううんんん使使使使えええる使えるるるる機会がああ、あかかかどでででいい細かいい、はい、はいよこれも細感じじじゃゃはは一ついただだきます、はい、<笑>だきます今週やさ<笑><笑> 自分のない式、何も選んじゃないんだけどさ。<笑>来週でいいのかな？これ。